パパパコココやややるしパソコンやるしちょっしちとのののもうてててよあああ閉められれたこの野郎ああドアの近くで見てやがるよしちゃんと撮れてるかよし行くぞ必ず抜け道はある。 おっと、ここに隙間があるぞ。狩りのリンボーダンスで入れるかもしれない。でも今日はやめておこう。シンプルに開けるだ。にゃんにゃんにゃん。開かない。にゃん。にゃん。よく考えろ。上の方が空いてるかもしれない。あう。おう、滑る。あ、取ってだ。どう。電磁届けない。あ、やばない。あ、もう力尽くだ。 どうも。